どうも、皆さん、こんにちは、ケンです。まずはこの映像をご覧ください。今、皆さんにお見せした星空の映像は、GoPro Hero 5で撮影した映像です。2016年の12月にオーストラリアで撮影したものなので、その当時の最新機種が GoPro Hero 5だったので、5で撮影しました。つまり何が言いたいかというと、今回紹介するのはこの GoPro Hero 9、9なんですけれども、結局星空撮影で大事なのは、 こういったカメラうんぬんっていうよりも場所によるっていうのが一番の特徴だと思います、えー、GoPro Hero 5でもこんなに素晴らしい星空映像を撮ることができるんで、まあ、カメラに頼るというよりも星空が綺麗な場所に行くっていうのが一番の近道かなというふうに思いますそういっても GoPro Hero 9でどのぐらいの星空を撮影できるのかっていうのが気になるところだと思うので今回はこの GoPro Hero 9で 星撮影をしてみたいと思いますということで、これから熊本県天草市にある、三井天文台っていう、天文台の隣で行って、この GoPro ヒーロー9で星空を撮影してみたいと思います。ということで、天文台まで行ってみましょう。ということで、皆さんこんばんはです。えー、三井天文台にやってきました。展望台にいるんですけども、もうバチクソ星きれいなんで、えっと、ここ、これ GoPro なんですけども、この光 GoPro なんですけども、もう早速ちょっと撮っていきたいと思うんですけども、 今ですねこんな感じで展望台に三脚を立てて GoPro を立てておりますとてことで早速 GoPro ヒーロー9で写真を撮っていきましょうちょっと電源入れますねはい電源入れました GoPro ヒーロー9でございますじゃん、えー、フォーカスは合っていますでしょうかこのこ辺ですかよしいいですね えーっとですね、えー、GoPro Hero 9なんですけども、えー、星空撮影、えー、GoPro 5, 6, 7, 8の時に比べてだいぶ、えー、簡単になってます。まずですね、写真モードを選びましょう。こんな感じですね。写真って今選んでると思うんですけど、写真を選びます。で、ちょっとね、もうすでにナイトになっちゃってるんですけど、ここのナイトっていうところを選ぶと、こんな感じで写真とか、えー、ライブバスとか、連写とかナイトってあるんで、このナイトを選びます。で、このナイトの横のとこ、ここのこの鉛筆マークみたいなとこでいろいろと設定ができるんですけども、はい。 こんな感じで、えー、設定画面が開きました。レンズは広角、シャッターは30、えー、出力ローって書いてあるんですけれども、まあ、ここはローあの、パソコンとかで編集する人はローなんですけど、えー、パソコン持ってない人もたくさんいると思うんで、今回は、えー、ローではなくて、えー、標準っていうのでやっていきたいと思います。あのですね、まあ、ぶっちゃけ言うと、えー、ローの方がいいんですけども、あのそれはもうパソコンとかで編集する人向けなことなので、スマホしか持ってない人はもう標準で大丈夫です。むしろ標準の方がいいと。 かなと思いますタイマーは3秒を選びましょうレンズは広角シャッターは3076は標準タイマーは3秒ズームは 1.0 ですねでこれを、ね、下にピュッとやるとピュッとやっていくと、えー、こんな感じで詳細を、えー、設定することができるんですけど今です、ね、ISO 最小を1600最大を1600つまり ISO っていうのが1600で固定できるように固定されるようになっているんで、えー、ISO1600 で撮っていきます まあ、その他はいいらないかなか、えー、大事なのはシャッタースピードが30秒であるということ、そして ISO が1600であるということが今回ちょっと大事なんで、えー、この設定で撮っていきたいと思います。えー、GoPro で写真を撮る設定は本当これだけです。えー、三脚を立てて、えー、その上に GoPro を設置して、ほんで写真モードにして、ナイトモードにして、でシャッタースピードを30秒、ISO を1600にすれば、もう。 設定は完了でございますってことですね早速ちょっと撮っていきましょう行きますよシャッター押しますここに行きますはい<音声>ということで3秒のタイマーが切られて30秒とっていますでこれ30秒撮るってね多分あのあんまりカメラをやってない人からするとわかんないと思うんですけども今ですねあのシャッターをめっちゃ30秒間開けてて 星の光を取り込んでるんですよ。なんでね、あの、どうやって星空とか撮るのってみんな思うと思うんですけども、こういったなんかシャッタースピードっていうのをいじくって、えー、光を取り込んでます。普通に、ね、シャッタースピードっていうのがもう何千分の1とかなんですけど、それを30秒上げる、開けることによって、ちっちゃい光でも取り込むことができるみたいな感じですね。っていうことで30秒経ちました。えー、これで GoPro で星空写真を撮りました。じゃあ今撮った写真をちょっと見てみましょう。こんな感じです。どうぞ。 はい、どうでしょうかこんな感じでございます。いや、えぐいっすね。あのー、まあ、星空もよく撮れてるんですけれども、えー、僕が今いるミュイ天文台というところから、えー、熊本県の上天草市にあるんですけれども、まあ、島々なんですよね、これ。下に映ってる、あの、光が。島を、の街灯たちが下に映ってるんですけど、で、えー、海、そして、えー、星空という感じで、えー、非常にいい星空写真が撮れております。いや、ナインすげえな、マジで。 いやー、マジですごいです。これがね、GoPro の実力でございます。もちろんですね、一眼レフとかで撮れば、もっと綺麗に撮れるんですけれども、GoPro でも行くとこに行けば、このぐらいも、えー、写真を撮ることができるんで、皆さんもぜひ参考にしてみてください。え額、ー、書いてみました。でですね、もう一個ちょっと、皆さんにお伝えしたいテクニックがあるんで、えー、お伝えしようかなと思います。上から下にですね、GoPro をピュッとやるとこんな感じで。 設定画面が出てくるんですけどここになんか人のしゃべり声のマークがあると思うんですけどこれをですね、まあ、これでオフ、これでオンなんですけどこれでオンにしました、でこれですね、えー、GoPro 写真っていうと GoPro があの勝手に写真を撮ってくれるんで離れた場所からでも GoPro を、あのー、コントロールすることができますし自分を写して、えー、星空写真とかも撮ることができるんでちょっとやってみたいと思います。GoPro 写真ほら こんな感じで、えー、GoPro 写真って言えばタイマー動くんで、これでね、あの、星空写真でも、えー、自分を入れて撮ることができます。はい、ということでですね、えー、方角を変えて、えー、撮影した写真がこちらでございます。じゃんおなん、こっちの方がいいのかもしれないね。こっちもなんか島々の、えー、ライトが、島の形がわかるようにね、こう、C のように、C の逆かなうん、のようなライトとかも、すごく綺麗に写ってますし、やっぱ星空もう綺麗ですね。 い や, いやいやいや GoPro Hero 9ね、いいっすわ、これ。めちゃくちゃ簡単になってるし。こういうところでいかがだったでしょうか ?GoPro Hero、えー、ーー9で星空撮影をしてみました。というわけでですね、僕冒頭にこんな映像を見せたと思うんですけれども、これ GoPro Hero 5で撮影したんですよ。これは2016年の GoPro Hero ーーでも、えー、こんな綺麗な星空写真、まあタイムラプスですけども、まあ一緒です。が撮れます。じゃあ、一体全体 GoPro Hero ーー9の、えー、いいところって何なのかと。 なぜ僕は GoPro Hero9 を買ったのかというとですね、ちょっと今ですね、えー、GoPro をアップデートしたんですけれども、ここですね、また、この画面に、設定画面に行くとですね、ここにスケジュールキャプチャーというのがあるんですけれども、これがですね僕が GoPro Hero9 を買った一番の理由でございます。えー、スケジュールキャプチャー、現在時刻、えー、10月15日、えー、2時55分、まあ、深夜の2時55分なんですけれども、このスケジュールキャプチャーをですね、 えー、設定することで、例えば2時55分ですけれども、3時から撮影を始めたいと、はい、こんな感じでございます、現在3時、えー、00分、えー、午前にオンっていうふうにしております、これをすることによって、今、2時55分なんですけれども、3時に勝手に、えー GoPro が起動して、写真を撮ってくれるっていう感じなんですよ。実はえーさっき見せた GoPro Hero 5の映像には、続き、続きというか、その前の映像があって、こんな感じでございます。えー、普通の写真と同じ画角なんですけれども、えこんな感じで昼の画像が そして、この夜、3時ぐらいに起きてまた、自分でこう、起きて手動で電源を入れなきゃいけなかったんですよ。GoPro。今までの GoPro はね、GoPro 5, 6, 7, 8では、自分であの、起きて電源を入れなきゃいけなかったんですけど、GoPro Hero 9から、タイマーを設定することによって、自分で、え起動して、自分で勝手に撮影するっていう感じなんで、寝ててもいいっていう、僕らは。っていう機能が、えー 加わったんですよね、GoPro Hero 9から。もうこれがね、僕は買った一番の理由でございます。午 前, 午前3時にカメラが起動する設定にしております。この状態で電源切っておきましょう。はい。はい、切りました。でもですね、午前3時になると、勝手に起動して勝手に撮影を始めます。午前3時まで残り2分、1分30秒くらいなんで、ちょっと待っておきましょう。はい、ってことで、ピッピッピッって言いました。ほら。 僕は何でも触ってないです。勝手に GoPro を起動しました、今。現在。はい、ということで<笑>。いや、僕ね、これ初めてだったんですよ、この機能使うの。でも、マジでうまくいって、完璧すぎる。もう、タイマーをセットしておけば、あとはもう、勝手に、こんな感じで、勝手に起動して、勝手に撮影し始めるんですよ。で、えー、バッテリーどうなのって思うかもしれないですけど、GoPro は、あのー、USB で充電できるんで、この状態で USB で常に充電しておけば、あのー、無限に、その、USB のバッテリー、 えー、モバイルバッテリーの電源が切れるまで、えー、ずっと撮影してくれるんで、多分24時間とか普通に持つので、はい、ということでこんな感じで、えー、撮影終わりました。いや、この機能はマジで便利。えー、今日僕一人で撮影しに来てるんですけども、えー、自分を入れて星空写真を撮ってみたいと思います。いきますよ、見ててください。めっちゃ簡単なんで。GoPro、GoPro 写真。 はい、ということで、これで、えー、GoPro だけで自分を入れた星座、えー、撮影ができました。GoPro って、あの、音声入力機能があるんで、えー、自分があっち向いてても、スマホとか触らなくても、音声で、えー、GoPro 写真って言ったら、 で、3秒後にシャッターが切れるんで、あのー、自分を入れることができます。で、3秒じゃなくて12秒でね、シャッターを切ることもできるんで、GoProHero5、6、7、8から、えー、音声入力機能っていうのがついてるんで、それでの、あの、そちら撮影っていうのは以前の GoPro の動画のやり方で、えー、解説してるんで、たぶそっちの方が詳しく、えー、解説してるんで、 えー、GoPro フィールー9は、えー、ちょっと高くて買えないけど、まあ、5とか6とか7とか8とか中古あったら買えるなっていう方はそちらの方が、えー、っと、参考になるかなというふうに思います。ていうかね、マジで寒い。もう山の上の展望台やからもうマジで寒いです。えー、GoPro を使えば簡単に、えー、星の撮影することができるんで、皆さんも、えー、参考にしてみてください。ちょっと僕はもう寒いんで帰ります。